こんにちは、すみでちゅ。僕。お引っ越ししたんでちゅ。えっと、実はスミちゃん、引っ越ししました。引っ越しして。二週間。もうす、違うんだ。 引っ越しして1週間とちょっと経ったんですけど、えー、と引っ越しした時の動画のデータを間違えて消してしまったのでその引っ越しの様子がなくなっちゃったんですけどおセミちゃん出てきましたポ ポ, ポポもここにいます スミはポコの鳴き声でちょっと固まっとるねはいおごめんポポスミちゃんごめんごめんえっとスミの引っ越ししてから床材をトイレに入れるっていう悩みがあったんですけどトイレの中にこの中に入れてる紙を入れておうちみたいに過ごし始めちゃったのでちょっとこれは。 続くなら対策しないとお掃除とかが大変かなと思っているので。またちょっと工夫して動画に上げたいと思います。そんなわけで、世界一の飼い主さんすぐに対策したよ。それはえっと百均の。売ってるものを使って。トイレを。あげました。あげたっていうのは高さを変えて。トイレが。 ここの奥にあるんですけど前までは床材の上に直接置いてたやつをこの100均で買った、えっと、トレーと木のサイコロ状のやつを使って、えっと、ロフトを作ってその上にトイレを置くようになったら、えっと、床材をトイレに入れることもなくなって。 良かったです。ねすみ、はい。で、えっと、引っ越しした当時は床材もちょっと少なくて。ペラペラだったんですけど。僕たちは穴を掘ったりするのが好きだから、床材を増やしてくれたの。僕のこと考えてくれて、ありがとう。私も子供たちが生まれて、飼い始めたえっと、ハムスターの中では三代目なので、なんかもう。 ハムスターの飼い方のベテランだと勝手に思ってたんですけどこうやって YouTube を撮るようになったりえっといろんなことを調べるうちに<笑>まだまだだっていうことをあの思い知らされましてちょっとでも、えっと、もっと勉強して隅が環境の良いところで大きくなれるように時間が過ごせるように。 どんどん工夫していきたいと思います。で、えっ、ー、と、今までもうハムスターなんて簡単に買えるみたいな感じで思ってて、でも大切なことをしてなかったんですけど、今日はその間違ってたというか、まだやっていなかったことをやっていきたいと思います。じゃじゃーんはかりです。えっと、いつもなんかなんとなく、隅の 餌を量を決めてたんですけどちゃんと体重を測ってあげないといけないみたいなので今日はスミの体重測定をしたいと思います勝手に乗ってくれたなちょっと待ってもう今ゼロ表示になっちゃってるでよいしょはいどうだじゃじゃんちょっと待っていなくなっちゃうちょっとこの後で砂場も作ろうと思ってるんですけど 砂場にはこれがいいいよっていう風に違う YouTuber さんに教えてもらったのでよいしょごめんごめんこの上に入れて体重を測りたいと思います今ゼロに合わせたのでよしすみちゃんここ入ってみよいしょよいしょよいしょ入れたね 118g あお酢の。 ピンクマハムスターの平均が85から 130g なのでいいぐらいだねおっといいぐらいだねすミちゃんオッケーよいしょごめんよ一回締めるねはいすミの体重は 118g 健康です でえー、とハムスターの餌はこの体重のこんだけったかなえー、っと体重が 100g のゴールデンなら5から 10g の餌をあげるみたいなのでそれを守らない えっと、餌の量の目安は5から 10% ぐらいということなのでそのうちの半分は野菜ビタミンが取れるように野菜だったりドライの野菜をあげるのがいいらしいです。 今まで、えっと、うんちが緩くなるって聞いていたので全然お野菜をあげていたになく て, て最近少しずつ量を増やしているのでちゃんと体重も測ったので餌の量と野菜の量と気をつけて健康管理をしていきたいと思いますポポ健康管理大事やなあよしよしじゃあ砂場作りをしていきましょう はい、じゃあ、えー、と砂場をこののゲージの中に作っていいいきたいと思います、えーと。砂場を作るにはダイソーで買ったこの小さな金魚鉢がこのグラスハーモニーにはちょうどいいサイズらしいです。ここがちょうど同じぐらいの大きさなので。はい、で砂遊び用の砂は私はこれを買いました。 カインズホームで売っている砂遊び用の砂にしました。さこれをただここに入れていくだけなんやけど。よいしょ。ハ サ, サミで切って、音 と, と, と。パパも気になるね。いつもここに置いてないからね、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょき。 じゃあなんか前まで砂遊びの砂におしっこしてそこがトイレになったら嫌だなとか思っててなかなか踏み込めなかったんですけど炭がこれでちょっとでも楽しくこのお家で過ごせればいいかと思って。 やってみることにしましたよしオッケーこの砂はねかなり細かいこぼれたらめっちゃ嫌っていう感じ<笑>トイレの砂はあのちょっとジャリジャリな感じでおしっこすると固まるタイプのやつを使ってますじゃあ今はすみちゃんがお家で寝ちゃったので起きてからこの。 砂場を入れたいと思います。じゃあ、また後ほど。パパ。バイバイって。バイバイ、またね雨がなかなか降らないね、今日はね、大雨っていう予報やけど。はい。じゃあ、また後ほど。 人がいますね。炭<笑>が起きるのを待ってたら子供たちが帰ってきちゃいました。<笑>変な人がいますね。なね<笑><笑>いい。炭が一平の気配を感じてなかなか出てこれてないわ。<笑>でも起きとるか。 してますけど、切ってないなぁ、これ。じゃあ、置き取るで、砂場設置しようかな。うんいうるさい。砂を、どこに行こうかな。この手前やとね、なんかこぼれてきそうで嫌なんや、ね、けど。観察しやすいかな。トイレの前やと、あれやし。素材が足りんかな、これ。後ろの方がいいかな。 ちょっと床材が足りんねちょっと持ってくるわ床材あるの？床材あるよ床材は寝てこっかあ、いいじゃん、奥に行くよさ床材は髪の毛<笑>あと服床材は床材しましたー床材だけど、砂場の場所決めてくるわ<笑> やばなんかここ、い後ろとったののうとってて<笑>ここ<笑>中にる結局、ががおかなりカサさえとるけどんんよ、へやうんどこあ、スミの顔出てきた。 とっはん<笑>あききたた<笑>あ、っ興味持ったお 早くねその場に興味持った早い、早い、早い早い、早い、早 い, 早い取るんじゃないポポが獲、獲物がいると思って違うよ、ポポ、見てみポポ、遊んでよって顔してるよ。<笑>私は取らないのっていう撮ってますよ、ねってますよ撮ってますよ、撮<笑>、ね、<笑><あ>ってますいや、潰れるよやめろ、やめろ、や め, やめろ 一回無理やりしてみる。い無理やりはダメでしょ。うん、まだ今観察中なんじゃない？お<笑> ポ, ポポどうした？なんか。虫虫はいはい。小林じゃない？小林の季節<笑>食べた。あそっぽいの今。いやまだ飛んでる飛んでる。